だぜ「平等だと思ってるやつをまさに目がくし穴なんだぜ」 「励ましてる風